皆さんこんばんはポンポンラジオの時間になりましたセカンドライフという仮想空間を中心に放送しております放送中は皆様と一緒に楽しい時間を過ごしたいと思いますパーソナリティは私キララが放送しますどうぞよろしくね